漂釈。心霊主義の真髄は、ほぼ遺憾なく、ここに尽くされている。現世と死後の世界が、つながりであること。両者があくまでも、大自然の法則の支配下にあること。神は、最高、最欲の理想的存在であって、真律の実際の行使者は、多くの天使たちであること。好と不好との分かれ目は、 有形無形の自然律を守るか守らぬかによって決すること。心霊主義は正しき推理と正しき実験との所産であるから永遠に滅びないこと。それらの重要事項がなかなかよく説かれている。今後人類の指導原理少なくとも具眼有識者の指導原理はこれ以外にはあるはずがないであろう。 中んずく私がここで敬服を置かないのは天使につきての大胆率直なる掲示である。無限絶対の神または仏のみを解きて真意の行使者たる天使の存在を解かない教はほとんど半身不遂症にかかっている。無論ここに言う天使は西洋式の表現を用いたまでで日本式で言えば 八百の神々であるくれぐれも読者が名称などに捉えられず活眼を開いてこの貴重なる一生を未読されんことを絶望する。第十一章「左庭の溶血」といあなた方の諸説ははなはだ合理的とは考えられるが1800年にわたりて 我らの心境に染み込まされた心情の放棄は非常な重大事である。願わくばもっと明確な詳査をお願いしたい。宗教の真偽。ともよ何時の熱心な疑惑は我らにとりてこの上もなき福音である。単なるドグマに捉えられずあくまで合理的に真理を求めんとする心がけ。 それでなければ信条にはかなわない。我らは心からそうした態度を歓迎する。我らの最も献気するのは、そこに何らの批判も考慮もなしに、ただ外面のみを紛争したエゼ・ヒ・人物のエゼ・ヒ・言論を鵜呑みにせんとする軽身化の態度である。我らはかかる軽身化の群れに対して、 言うべき何者もない。同時に我らの手に負えぬは、かのよどめる沼のごとき、鈍き愚かなる心の持ち主である。我らの戦後万語も、ついに彼らの心の表面に、一辺のさざ波さえ立たせ得る望みはない。さて、何時の提出した疑問。我らとしては、これに証明を与えるべく、 全力を傾けるであろうがある地点に達したときにそれ以上はいかにしても実証を与えることが不可能である何時も熟知する通り我らは到底打ち勝ちがたき不利な条件に縛られている我らはすでに地上の住人でないかるがゆえに人間界の法廷において重きをなすような 証拠物件を提出しがたき場合もある。我らはただ我らの力に及ぶ証明をもって何事らの考慮にともするにとどまる。これを採用すると稲戸はひとえに何事らの孔明盛大なる心の判断に任せるより他に道がない。我らの諸説を裏書きするのにはある程度まで霊界における 我らの同志の経歴を物語るより他に道がない。これは証明法として不十分であるが、何とも他に致し方がないのである。我らは地上生活中の自己の生命を名乗り、そして自己と同世代の成功越歴につきて事細やかに物語るであろう。さすれば我らが決して偽物でないことは、 幾分明白になると思うことによると汝はそれだけの証明では不十分であるというかもしれぬ。なるほど公開なる霊界人が欺まの目的を持って最大の歴史的事実を収集し得ないとは言われない。が到底偽りがたきは各自に備わる人品であり封印である果実を手がかりとして 呪相の種類を判断せよとは、イエス自身の教えるところである。棘のあるブドウやイチジクはどこにもない。我らが果たして正しき霊界の使徒であるや否やは、我らのしむる言説の内容をもって忌憚なく違反してもらいたい。